ね、ありがとうございましたもうお菓子いながら聞かせていたんですけれどありがとうございま す, い す, いますウッキー三杯飲んだら僕泣いてましたよ、ね、<笑>ももう今飲んでないからお世<笑>らになましたけど、はい、グッと来ちゃった知りますね、うん、ありがとうございますいやなんか私もいろいろあの前半戦でいろいろ言われましたね全部<笑> 全部流れました、ね。本当に浄化されてそ、はい。流、うんうん、しましたね。は, ねなんかはい。震えた汚れを、うん、汚れが。はい。で人と半分というのんだけ切なくて、でもどんだけ素晴らしいことかっていうのね。な、うんだでしょ う, ん う, う, う。はい。<笑>はい、それで今こう先行リリースされているわけですけども、ま、は、た、い、ケンズバーも20周年スペシャルが。はい。 十一月にあるんですよね。ね、はい、年末、そしてあると、はいえー、ツアーがあります。うんはい、もうちょっとあと一か月ぐらい経つからですね。十一、はい、月末から始まります。二、は、十、いはい、周年というので、またちょっと違った感じもあるんですか。特にない。いつ、ねうん、もなんか、いつもなんか、けずだを、回転させてくれるみたいな、はいね。ですも、その上に全国もありますか、ね、ら。平、う、も、ん、さん の, の声をキープするなんか。 してるでし<笑> で,、ね、<笑>まあでもその歌う前日はだけは飲まないようにしてかし何か音域、うんうん、がこう狭まってきて変わってくる悪ーの方もいるじゃないですか、うん、全然変わらないですよねいやいやで も, も必死です本当にもう怖いです、うん、なんかもう、うん、いつ出なくなるかっていうのは、うん、怖いです、うん、怖いですね<笑> か声がごいねえーます素晴らしかっす、ねうんののご皆さにメッセジお願いいたしえっと徐々に冬めいてまいりましてね、寒くなってきたので、お体に気をつけて、風邪ひかないように気をつけて、うん、今日もにし朝に合わせて、ありがとうございます。<笑><笑> 結構集まインテレっってぽいのす<笑>全然いいんですよ全然いいんですよ<笑>僕はそう思っただけなんですよ<笑>またたぜひいいてください、はい、ありがとうご ざ, い ま, うございましさん。でした